そうです私たちは神奈川県立希望ヶ丘高校の卒業生のみで構成されたよさこいチームです現在は安全輸送株式会社様の熱いご支援のもと衣装音楽売り付け全て手作りで活動していますさて今年のテーマは「導竜門」「月を目指し険しい川を盛ん落た一匹の恋の物語」 私たちの活動拠点であるこの横浜の地で踊れること大変嬉しく思っております。精一杯援護いたします。五千円手拍子よろしく。 ありがとうございました。